お待たせしました。昨日は、12日頃のお誕生日でした。ところが、2022年5月11日、午後に発生した、ガルドロパーダコロボカフェの食い逃げ被害について、隣の男女容疑者による無線移植で、瀬戸内ところが、明らかに、意図的なサ、ね、詐欺罪に該当するため、 その場合は、後から大金ソロバックを1760円提出したとしても、一体成立した先作業が消滅するわけでなく、むしろ、イベントとしは、成立したままに決まっているそうです。ということで、どの国にでも、予さの運動に関わらず、お店で、修復するなら、ここまで、シャドーしあらうのが、 当たり前な、今日の正直なのですよ。